超ミニの、さっきの持ってきてみるか。<笑>いいですか。はい、え、はい、え、こんにちは。はい、こんにちは。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、冬の草のお手入れですね。草のお手入れ。はい、汚いんですけど、えっ、ー、と、このまま、あの、ほっとくと、うんと、春の目出しっていうのが。 えー、っとやっぱ調子よく出てこないどっちにしろも取らなきゃいけないんで、はい、買ってっちゃうっていうもう単純作業ですねこれはねひめふうん、ちそうかなこ れ, 辺は、はい、これはねちょっとね分かんないですけど先端に穂があるやつですねちょっともう枯れちゃったんで何だか分かんないんですけどなんだろうなベニチガヤかなんかそういった感じの系統のやつですね、はい はいでいずれにして も, もうザクザク切っていっちゃうともうなんでこれこの時期やるかいうとですね発泡水の中によく下草入れる人多いんですけど、はい、そうするとあったかいんでね芽が割と早い時期からもう出てきちゃうんでね、はい、なんであの切っとかないと今度芽が出てきちゃうと切れなくなっちゃうんで芽が出る前にもう枯れたら切っちゃうと。 えあの早めに切った方がいいと思いますねであとは雑草がこう切っていくと生えてたりするんでそういうのは引っこ抜くということで来年の春の目出しの準備ということで綺麗にするということですねおおもったいないかこれくっついてたのか、うん、<笑>もったいないもったいないというかっていう感 じ, <笑>感じがあるんで鉢から取れると鉢から取れるともう単純作業ですね 冬のまた風情とするいい感じがするんですけどね、うんうん、これこれでね、はい、これはこう単純に切っていっちゃうとまあ今やっとかないと、うんうん、今っていうか2月ぐらいまでですよねそうですねやんないともう半年3月になるとねでで出てきちゃう出てきちゃ う, ちゃうと切れなくなっちゃうんでこ、うん、玉みたいになりますねなりますね完全にねはいでこういうあのー、いらない雑草ですねこういうやつこういうのを抜いといてあげてはいもうざっくりですけどこんな感じでもうちょっとか <笑>ざっくりすぎた<笑>。はい、こんなんで終了ということですね。はい、はい、今度は姫トクサですね。で、ヒメトクサは先端のフルパだけ抜いといてもいいです。ただですね。結構ね。ヒメトクサってこういう不審ところで抜くって言われるんですけど、はい、そうするとねそこからまたこう。二股は二股に分かれたり、うん、あの盆栽は二股でもいいんですけど、ヒメトクサはそんなにあの二股にする必要なくてですね。元から切っちゃって。 もう大丈夫だと思います。 去年は確か元から切りましたよ、ねうん。あのね、6月頃ですかね、うん、赤松なんかと芽切りと一緒で、あの六月頃は本当に丸裸にして。そこから出てきた芽がまたビシッとね、詰まってできてますので、かなりこれは短く追い込んじゃって。いいですし、あんまりやんないんですけど、切ってもいいんだと思うんですよね、元からね。今、う、年、ん、やってみますか。去年やりましたよね。切りましたっけ。切りました。した冬に、はい。あ、そう冬かかんないけど。いや、あのね、六月はね、えっと、私はあのボンビの前にいた。 技官というかプロの方に教わって初めて切ったんですよ ね,、うん、すね要はこれ不自然抜かなきゃいけないと思ってたのが切っちゃっていいんだよってまあそれは次の目指しを期待してっていうことですよね、うん、切っちゃうのはね仮に一本一本が枯れたにしてもここから出てくると。 あとね、黄金シダは私はあんまり好きじゃないのと強いんで、他がね、みんな傷んじゃうんですよね。小金も雑草扱いで。雑草扱い。<笑>そうですね。黄金シダの下草は四国なんかでもね、よく出てますけど、このまま出来た単色がいいと思いますね。黄金シダは一番注意、注意というかね。強いからか、ね。つ、強いからですね。すね他は死んじゃいますよね。これがね。 もう完全に巻き込んじゃってますもんね。八公歩がいい ね, ね、ええ。時代が乗って。そうですね。で、こら辺がこういうところを抑えて、下の方からこういうふうにだーっとね、全体的になると綺麗ですよね。すごいですね。小豆シの種が、ね、じああ、そうだ。本当ですね。本当の、うん、ですよね。剥かれてますね。剥かれてます、ね。ますね、<笑><笑>やばいな。こんなが入っちゃったかな。入ってますよ、絶対。何だけの量あるわけだから。ね 憧れちゃうなすねこうなってくるとねなんかもう持ち込むだけですからね、うん、管理はしやすいというかでどんどんどんどん高くなっていっちゃうんでね、はい、あの姫と草ははいこれも完了、はい でえーっとね、ちょっとさっき見てて私大好きなタンチョウソウなんですけどまずはねお掃除でこれ全部うこういうコケは取らなきゃいけないんですねコケ 取, 取りますねタンチョウソウはだめなのがやっぱこういうコケとかで水がもう常に濡れてる状態だと腐るんですよね。 かぶ、ええっていうか何で、ええ、ですかねかっていうんですかねさっきねちょっとふかふかしてたところがあっ て, っって、ね、腐ってるかもしれないあもう次新芽の準備はねできてますよね、うん、こういうそこはねその腐ったところがこの辺かなああこの辺ですねこの辺が、うん、この辺が中がふかふかしちゃってこ う, こういう感じで腐るんですねなるほど、えー、こ, こ, これですね、はい、上の方が腐っちゃうんでこういうのはもう取っといた方が要は湿気をあんまり持たせないで あの乾燥気味の方がいいと思います表面はこういうコケがあると腐っちゃうんですねだそういうのはもうなくなるところまで腐ってるとこ取っちゃってたまにこれボロッと取れたりしますけどねこれがねせっかくのね鉢こぼれが単調な単調な作業ですね単調そう だ, だけにそうそうそう9さんもおやじギャグになりますよねおやじですもんねおやじですよねいやいやでもまだまだ9さんこれからが 今度やばですか、花嫁募集とかでやったらいいんじゃないですか。男しか見てないですよ。<笑><笑><笑>おじさんしか見てないチャンネルなんですって。<笑>そうか、でもツイッターではね、結構女性もやってるし。まあ、そうですね。普通、5万人もいるチャンネルなら、えー。そういうのいっぱいいるはずなんですよ。そのユーチューバーならー。なるほど、なるほど。全くいないですもんね。<笑><笑> まあこれはちょっとあれですね時間かかるんで、はい、こういうふうにきれいにしていきますよ、はい、っていうことですねで腐ったところを取るっていうことでは い,、はい、いで苔、はい、をきれいに取っちゃってください、はい、ということですね、はいはい、うんであとはこの辺もお掃除ですねこれも雑草をやっぱりもう取ってでこれはもうそうだ、ね、まずこの腐ってるやつを、まず何ですかあーこれはね岩面高かな これなんか同じような種類のがいっぱいあるんで岩だれとかね、はい、まあもだか系だと思います、はい、でいずれにしてもこう腐ったやつを、えー、取るのと雑草ですねで こ, うこういうのもなんだろうこれいっぱい出てきてるんであの草はね 単, 単体がいいというのは東樹園でよく言われてますね、うんうん、いろんな寄せ植えするとやっぱりあの強いのが最後勝ち残っていくんで、うん、そういうのは自然界ではおかしいよっていうのが 言われてることなので、でではですけど ね, で だ, ではでねだからこれもそうですよねなんか強そうなのが出てるんで、まあ、個人的には、はい、いろいろチャレンジしてみた方がいいと思いますそう。確かにあの可愛らしいですしねいろいろ入ってるとね、うん、いいと思いますけどどっちの方が強いんだとかね分かるしそうです ね, 分かるしそうですねただ、まあ、大事なのねせっかく買った草が小金石だとかで ね, そうですね駆逐されちゃうと分けていくと作業の中で寄せ植えするのが、うん 一番安全なね、そうですねそうですね、うん、であとねスミレもね結構下草にする人多いんですけど本当我々はあまり好まないっていう強いんでねでどんどん飛んでいっちゃってどんどん増えていくんですよねうわーなんてね言うんですけどたまにでもツイッターなんかでもスミレ上がっててう ん,、ねまあ、うん花は綺麗ですよ確かに、うん、うわなんか変な虫が、うん、なんいっぱいいますねなんか見せられないですね だこういうのがやっぱ茎っていいううかね、あ, あいうの を, いいを食べてっちゃうんでしょうねちなみにその葉っぱ切らないですか、うん、長いのはね切ってもいいです別にでこういうのはほら新芽じゃないですかも う, もう新芽ちっこいのはねだからまあ比較的丈夫なんでしょうねこの時期でも出てきているってことは。 もしおれてるのは元に戻らないですか、ね、戻ります。あった か,、うん、かいて時とふわって開きますよこれ。発泡シュールとかっておけば、ただまあ長いんでね、長いのは切っちゃってもいいと思います。こういうのもやっぱりこういう短いのでね、締めて作りたいですもんね。うん、あ、そう、結局切っちゃってますね。<笑>すごいですよね、だから生命力この本当に。うん、さあ、これも一応きれいにお掃除と言ってくださいということで、はい、いいですかね。 うんすごいですよねこのら出てきてますもんね新しいのが、うん、岩だれ岩おもだかとかですね一つばとかね同じような種類ですねあこれがあれかなこれは岩だれとかいうやつかなこのこれもそうですね面白いですね面白いですよ ね, すよねここら辺がいいですけどこっちの方がこれなんか自然味があっていいですよね、うん、なんかこ本当にうんなんかどっか切り抜いた感じですよねそうですよね山の一部をそ う, そう上ら分けがありますよねもうん、雑草を取っていくるっていう作業 さすが雑草鳥ですね。雑草鳥の動画ですか。<笑>そうで<だ>すね。<笑>そうですね。どうかなあらとりあえず雑草を飛びまして。はい。はい。こんな感じでな感じ。なりましたということですね。来年に行きたい。笹はや、あれですか。いいですか。うん、こんな感じで。それもついでに。説明を<笑>。笹は私よくわかんないんですけど。去年大野さんの動画で株分けの方法、うん、笹の株分けの方法をやってはい、はい。 その時に2月に。うん、ええー、多分。下か ら, 下から。やっちゃって大丈 夫, 大丈夫ということだったんで、あまあ、ちょっと早いですけど。えやりますか。切っちゃおうかなと思って。あ、本当。ちょっと取っときません。いちょっと い, いちょっと取っときます。わ<笑>かんない下から私。下から出て。うん、私は自分でやって。経験がないんで。自信ないんで、申し訳ない。じゃあ、この辺な感じで。じゃ、ちっこい残してね。そうですね。念のために。念のために。一応まだ12月なんですよ。これそうですよね。 っておきますか<笑>切っちゃってい い, ゃいです一応2月にこのように、はいはいまあ、もっと全部バーンって切っちゃってもい<笑>ですきる<笑>本当はみんな切っちゃっていいってことですねそうですねはい私がちょっと自信がないんでこんなふうにしたるだとこいですねということです、はい、これの分け方等もう画上がってますあそうですね小野さんのことですねご覧、はいはい、ください、はい、ということでび、うん、の作業あっ、ね、こ, こ, これとこれは一緒ですからね あもうがこういうちっこいのあのいいいいのっっっぱぱ出てますよねいっぱいこれ、うん、こちがれ見見ええませんこここここれこれれれ、うん、のちっいいやつタケノコなんはてるでしょうかあこれもほらもう芽が出てますよこれこれこれこれ見えんじゃないですかあ見えてます、ね あっていうかねこれはもうあれだ少し足元も出てるから急がないとちょっとうんというかね少し上で切らないとダメですね少し上で切らないと、うん、目も一緒に先端切っちゃうんで遅かったんかもしれないですねもう出てますねのに、こんな寒いの に, いのに12月で出ちゃうんだから12月二25日クリスマスで す, ススですよね ここんんんんんんななとやっっててていいんででですすかねねススサンタささののコスススプレちょっと忘れまました、ね、Q さんどうでしたたどうクリスマスはクリスマスははあのー、カーーーードゲゲムの大会に出成<笑>成績は成績は、えー、と5勝2敗あらーもカードバトラー。カードバトラー 採用されて募集しております。本当<笑>、えー。シャドウパーセイブルグです。あ、あ、そうか、そういうあれなんですね。ゲームなんですね。種類なんですね。ちょっと一気に仲良くなれるチャンス<笑>。勝っても負けても仲良くなれる。<笑>ちゃんとルールを覚えてから来てく<笑>絶対やる人いないと。<笑>強いですよって。強くないです。よこういうのを取っちゃいますね。はい。こういうそなんか変わった臭いですね。なんかね、いっぱい出てますね。飛ぶんでしょうね、これもね。 お玉きじゃはいこんなことで冬を過ごして冬 の, です、ね、あのお手入れをして。 いい。いい年を迎えてくださつまあこの時期にやっとかないと後々、はい、掃除とか大変になっちゃうのです、ね、草は。うん この間にこれねやっておきました と,、はい、とういうことで草と盆栽とともにまた一年間楽しみましょ う, と, <笑> と, いう と,、ね、ということですね。はいこんな感じではい以上冬の作業ここまでですかね。冬の作業でした。はいこれが釣っちゃうから。<笑><笑>この後でやります。これ後でやる と, <笑>、はい、ということでこういう感じで終わりましたは い, い, い, い,、はいあい。ありがとうございました。あれじゃないですか無言でやってみる声を全部今日 ししこの動画はなしにしてひたすら撮る伸びますか、ね、<笑>どうなんですかね他の動画って今昔はそういうのがすごい伸びてたじゃないですか音が環境音が良ければいいんじゃないですか、ねうんうん、な車とか飛行機とかこういなるほど、やばい 扉, 扉開けるたびに音が鳴る<笑>電話が鳴る<笑>電話が鳴る<笑> そ, う、うん、そういうのがなければいいかなければ、ね、でも未だに多いですよね、うん、あの一切喋らずそうです ね, ね でも伸びますよね。うん、あだからあれはテロップは大変なんですかね。そうすると全部言葉で説明してるじゃないですか。うん、でも、うん、そんなことないで す, いですか。本栽の YouTube 伸び、うん、るコツはとか聞聞かれるんですけど、うんね。言っても実践できないんですよみんな。ああなるほど。はいはいはい。でも真剣に K さんの見てると結構細かいところなんかいろいろお 音, 音を入れたりしてますよね。そうですね。一気にオースとか出ますよね。オー おうって言ってるんですかなんか音入れますよねちょこっとね そ, うそれなんで入れるかって飽きちゃうんですよ見てる人は が, がね音入れないとああそうそうそうだから注意引 か, 引かないからはははいはい、はい。聞き流しちゃうんですよ、うん、なるほどあだからその音がまた耳に入ってくるんですよねそうすかだからこう飽きずに長い子見れるううそうですね コツですよ。うん。多分気がつかない人は気がつかないんでしょうけどね。うん。それなんか世界一見てるかもしれないですよ。盆栽球を。そんなことないです。一日三時間見てる人いたじゃないですか。あ、そう。あ、この間もねのね。この間の方ね。ああ。そうですね。一日三毎日三時間見てるです。三時間は見れてないかな。<笑>だから。多分一番見てるのは僕ですよ。<笑>ああ、そうか。一本の動画五六回全部見てますからね。う 私五回じゃ済まないですよ自 分, 自分のやつですよ、ね、の僕全部だと思うあそっかそっかそっか自分が一番伸ばしたいまたこんなこと喋ったら YouTube 伸びること教えてくださいみたいな、うん、あそうですね出てきます、ね、週四本以上上げてください動画あ<笑>それが一番伸びますそ れ, それができてから、うん、その次のステップですそうですね週三でもいけるかもしれないけどいやーきついでしょうね週四 まあ、毎日上げてる人もいますけどね。でも表示順位は上がるんですよ、それで。あ、そうなんですか。うんうあ、確かにも。も更新頻度が高いと、表示されやすくなる。うん、だけど、それで、が面白く、面白いかどうかで、その後の伸びが決まったり、うん、登録者も増えたり。するんで、うんうんうん。結局面白いものをずっと作り続けて。そういうことですね。コンスタントにやり続ける。うんうん、週一でもいいから、面白いものを作る方が優先ですね。なるほど。 ただ、あんまり時間かけると続かなくなっちゃう、うん、う, んそうです、ね、そうある程度のクオリティでうんまで、あ、そこまで、うん、で, きできないですよね編集する方もね編集もそうだしあとまず外注に出してる時点でもう絶対プラスにならな い, いなああなるほどよくね業者さんがやってる そ, ううんうんそんなもんかんないよって最初は ね, ですことですよね僕でやっともうちょっと頑張れば前の職業の、うん 月収超えれそうで、ああそうでも そ, そこまで今は、でも二年半かかってますから、うん、それと五万人ですよね。この間ずっとマイナスですからね。こここうんうん、投資が大変だ。五万人で二日に一回投稿してやっとですよ、うん。厳しい世界、厳しい世界ですね。<笑> YouTube ってね儲かった人だけだけど YouTuber やめちゃう人もいますよね儲かんないですもんね、うん、なんか人が多すぎて、うん、見られないですよそうですね聞きますよね YouTube やめましたとかね、うん、ミュージシャンもそうだしなんかあのまあでも先ないですからね YouTube う ん, うんそうね保証もないしでもせっかくそこまでね人数増えたんだったらもったいないですけどね、うん